もう時間は限りがあるぞ無限限じゃないよ、ね、もう限られた時間今日のこの時間でさえももう二度とないんだから切り返し仙人がまだ高校2年生の頃「よーし1年生集まれ今日は先生と先輩がいないから2年生の私が部活を仕切ります」「切り返しパイセン敷くよろそうだ今日は誰も見てないからかかり稽古を3本だけに減らそうそんでもって打ち込み稽古も2本だけどう?ー」「おお超楽だから切り返しパイセン大好き」 いやそれならいっそのこと今日は稽古全部やめて海に泳ぎに行きますかパイセンパイセンパイセン切り返し仙には後輩に嫌われたくない一心で人気取りのため稽古内容を緩めまくるのであったガラガシャンこれなんか違うよね百種武道具店の動画 こんにちは百秋武道具店ぬうかですやってますかおー皆さん、先生や先輩が見てないからって、稽古の手を抜いてないですか僕はやってました今思えば恥ずかしいですもう超反省ですその時はわからなかったんだけど、それって結局、自分の楽したいっていう気持ちや、安っぽいプライドや、根拠のない自信がそれを邪魔してるんですよね。そういう人は自分で自分の可能性を狭めてます損してるんですもっと素直になりましょうこれ今自分に言ってます全部自分に跳ね返ってきますぐさ 今日は稽古への取り組み方心構えモチベーション姿勢このあたりの動画になりますちょうどいいのが今月号の剣道日本2022年の10月号この中で今年の 関東大会男子団体優勝した栃木県の小山高校の監督でえ鈴木慎太郎先生の記事がありましたえ今月後の剣道日本買ってもらうと普段の稽古風景が見れるようになってますで今日の動画では鈴木先生が普段の稽古の中でどのような声掛けを行っているのか生徒さんの一人一人が決めた目標にどうやれば近づけていけるのかちょっと聞いてもらえたらと思います特に今の稽古や部活がただただ きつく感じている人、指導されている先生の考えがいまいち理解できない人、今日のビデオを見るだけで自分自身を奮い立たせることができます。ぜひ聞いてください。それじゃあ夏場に入って、まあ短時間で集中してというところで、ある程度のこの練習の流れっていうのがこうできているわけだけども、そこでこう惰性にならないように、あ、またこの練習だという形で、ただこう形式的に表面的な練習で終わってしまわないように。 この練習がどうやって実戦に結びつくのかとこの練習の中でどこを注意しなきゃいけないのかどこが大切なのかというところをちゃんとやっぱり詰めて練習していかないとただでさえ短時間でだいぶ圧縮した練習なわけだから意味がないぞもう時間は限りがあるぞ無限じゃないよねもう限られた時間今日のこの時間でさえはもう二度とないんだからだから一回一回の取り組み目の前の一つ一つの取り組みっていうかねそういうものが自分の夢につながっていくんだからな。 そこら辺をちゃんと意識を目の前に置いてそして先を見据えて自分のやるべきことを見極めていかなきゃダメだめだぞがはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいど、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはりはいはいはではいはい も, のもやっぱいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいでいは 手が動き出しちゃうそこじゃなくてそ こ, そこをしっかりためなきゃ3本目まできちっと入ってここでしっかりためてン一挙動の打ちを出せないとそこをしっかりと意識して徹底してでせっかくこんだけのスペース使ってるんだから向こうの白線までしっかり打ち切る打ち抜ける そ, そこをしっかり円を切らないように気持ちをつないで3本いけるようにしますが、はいはい、ただのパターン練習約束練習にならないように。 特に引き技っていうところで試合で一本になるかどうか自分が打った技がそこをちゃんとやっぱり確認しながらやることその中でやっぱり動きの中で出す引き技なんだから打ちが流れてしまったり自分の体がぶれてしまったりしないようにしっかりと相手の勢いをーン止めとえそこからしっかり一本になるような技が出せるようにしますああただの打ち込み打ちち込込みみ稽古じゃなくて やっぱしないを振るってことコテメンんに耐えたりってことは、面よりも多く一回多く振らなくちゃいけないんだから、しないをしっかり振れるようにすること、それからただ振るだけじゃなくて、一本になるような力強い打倒がで き, できるようにすること、前も後ろも、ね、そういうことによって攻撃力をやっぱりつけるっていう意味合いがあるんだから、まあ、そこらへんしっかり意識しながら、一本になるように、チャンチャン、チャンチャンじゃなくて、しっかり一本一本しっかりしない振って、い, いか、はい 課題練習いつも言う通り、ありただ、ね、やって満足するだけ面打ちから始まって、はい、固定をひとしきりやって、はいね、あの自己満足じゃなくてやっぱ試合で自分がどの技で勝負するのかあるいはこれからどういうことを身につけてあるいは磨いていきたいのかというところをちゃんとやっぱりあの的を絞って練習してできるようにもちろんその中には引き技もあってもいいし立ち合いからの面あるいは固定、ね、その形だけじゃなくてその打つ前にどういう形を作って打つのか。 相手をどうやって動かしたいのかどういう場面を想定してその技を出すのかそういったところをよく考えながら、ね、的を絞ってしっかり練習してくださいがはい打った後すぐもう左手が右手を追い越しちゃうはいパンと追い越しちゃう伸びがなくな力が上に抜けちゃうからこの右手は相手の目にパッと刺しちはいで足のつま先がピョンと上がっちゃうと前にいかないよ戻っちゃうよこれ 膝をしっかり出す。固、は、定、い、打った後はどういう寄せ方すればいいの？足の使い方は？足きはキョです。固定打った後もう一回踏み込みなさいって言ってるじゃん。はい、入りなさい、はいなん。いや、いや白いうなんかそういう動 き, し動きをしてるからキではいい動きするんだろう？そういうのやっぱ考えなきゃ。はい、どういう動きしてるのかな？先生がどうなんて言ってるのかなって考えなき ゃ, ゃ。あ、は、る、い、自分でできることやってるんだけど。 2回踏み込もうとしてんだけど固定って言ってこの辺で踏んじゃってんこっちに踏まなきゃ相手の相手の方に寄せるために踏んでんだからこっちに踏まなきゃはい2本目が全然踏めてないぞただもう状態だけで今度これ打たれるだけだよこれはい打った後打たれないようにこっちに踏まなきゃ相手の近くに近くに2本目出さなきゃしっかりはい 何をやるのかっていうところ、きついところで、試合だってそういう場面あるんだから、ああ、しんないな、一本取らなきゃいけない場面で攻めて攻めて打ちまくって、それでも捉えきれない、でそこで諦めて、ああ、勝ってしまうのか、最後の気力を振り絞って最後まで戦えるのか、そこはやっぱり力の問題でしょうそういうところを狙わなきゃ、最後まで気持ちを切らないでしっかり攻め続けないと、一本一本が雑になれないように、しっかり、ね、出ない。 はい、普通のもう夏休みが始まって、この夏が大事だと、それぞれの立ち位置で、誰かに今日を見舞い出ることを見極めて、しっかりなさいという話をしているんだけども、やっぱりそこら辺を、どんだけエンデが近くしてやっていけるのか、ね、あの、いろいろとやらないようにしていきたいんだからね、こ, こ, でこかしれ昔はね、伝統が続くのは夏のときは、ね、この夏にどんだけこの近くを行ることができるのか、そこら辺というのは、やっぱり自分自身にしてよ。 上不満には誰でもできる、小学生の優先生もできる。で、ね、アは何で食らないじゃなくて、上、ね、不満の行き間があったら、こう場所でこうやってきたら、誰何が誰でもあるのか。この段階でどうすればいいのかなもう楽しに集中してやるしかないその共通した練習の中で、自分を抱き上げていかなきゃいけない。磨いていかなきゃいけない。自分の戦い方をしっかり確立させていかなきゃいけない。だから、惰性でやってたらカメラを捨てる必要がないよ。 しかも巻き戻ることができないと思うんですよ、ね。ああ、先生がおられたら、男が絶対言われる。前に出てくる。あ200にあ、いや、とつけてないから。ひこくない、や、と言ってれそれが、出てるしな。その積み重ねが、妥協の積み重ねが、大事なところで心を出すよ。え、ね、にっこいく夢に近づいてなくて、こういう夢はどうだとかもう7枚、全て自分がやったことで、好きに入ってくる。よくすればみんな使われるとは思らない。 こう い, う知り合いとかだけども、平行しなければ、こういうちゃんと完全さもな い,、はい、そういう厳しい手がかもあると、自分を置いてやろうとするわけだから、しかもやっぱり自分を筆して、この暑い夏、になってっこうやってね、自分で、自分の経験と向き合いながら、しっかりと取り組んでいけるの か,、はい、か誰が見てる見てないんてなんて、まみれもない自分の中で、しっかりとね、感体調の管理など し, しながら、しっかりとやる。 当店の無料調査地大人の剣道部7つのルールができました概要欄のリンクから今すぐスマホでご覧いただきます